キーボーボド好きですよね、うん、好きですね。何、うん、かあの物をかけてペンとか動くのもすごい好きですし、うん、読んでる新聞とかも好きですよね好きです何か広げるとそこに来る<笑>愛おしいですね<笑>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 ログループもふもふが恋しい季節ということで猫を飼おうかな家族に迎えたいなと思ってらっしゃる方多いのではないでしょうかそんなあなたが猫を飼うのに向いてる人か向いてない人かを認定 NPO 法人愛媛犬猫への会の高岸千春さんに伺います。向いてる人向いてない人っていいいてててるる人人なっんですかいますかまねあら はい、はい、じゃあ教えてくださいはい、えー、まずは向いていない人のお話をさせてもらいます、うん、えー、どうだろうはい、はい、ええー、猫アレルギーがある人ドキ<笑>多いです多いでしょ、私もそうなんですあそうなんですかめっちゃ重度のアレルギーではいお薬を飲んでたんですがヨガをし始めたら治りました<笑>本当に<笑> んはいふ、は、み、いはいうんうん、<笑>さんみたいに猫がもう、ね、いっぱい飼われてる方が猫アレルギーだったら大変ですから、ねはいはい、でもねお薬もあるので、はい、ちゃんとだましだましいけてましたよおすすめするわけじゃないんですけど<笑>まあ向いてないですよねはい、はいはい、で次にペットを飼ったらダメなおうちに住んでる方ああ例えばえアパートなのに、に大屋さんに隠れて、 買うとかあの「隣の人が買ってるからいいんです」とか「ペット不可」ってなってるのに「もうみんな買ってるからここのマンションの人大丈夫です」とか言われるんですよでもいつ出て行ってくださいって言われるか分かりませんので「買わないでください」。質問 あのペットかマンションでも犬はオッケーやけど猫ダメっていうとこはありません、まあまあ、あります、多いです、ねはい。で、猫を飼ってもよくても1匹までとかね、はい、写真を見せてくださいとかね、えー、厳しいところはきちんとしてます。それでも、やっぱ猫を飼飼いいたい時は、ちゃんと飼える。はい 場所を選んで住んでくださいってことですか、ね。そうですね。お引越しをしていただければと思います。うん、質問いいですか。あの今度引っ越すとこが猫が飼えないマンションなんだけど、引き取ってくれませんか。犬猫の飼いさんはって言われたらどうしたら。たらあの当会には保護施設もありませんので、あの引き取りはしておりません。ご自分であの次の飼い主を見つけてください。 猫を飼うのに向いてない人は。はい。あの可哀想だから、不妊去勢はしません。と言って、どんどん増やす人、はあ。子供を。子猫を産ませるのは自然で。一回ぐらい産ませるのが幸せなんじゃ。っていう人がいるじゃないですか。います、います。はい、あの、あなたがそれすべてを変えるんですか。って言いたいです。で、もし変えるにしても。 あの負担がかなり大きすぎますので大体4匹から多くて6匹ぐらいいたりします大体平均4匹ぐらい4匹が生まれますはい、はい、でその4匹からまた4匹ずつ生まれますからねネズミ斬式にん、ま、こんな感じになりますよ、ね、はい、はい、<笑>最初のペアの時にお互い不妊 手術と虚勢手術をしていれば増えなかったものがねえ20匹ぐらいになってからあたふたするんですよ<笑>周りにも迷惑やし、はい、猫ちゃんにも迷惑やし自分も困りますから最初にしてくださいということですねはい、はい、犬や猫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 私が往診します。お気軽にお電話ください。で、えー、っと外への出入りを自由にされる方、うん、うちの子はもう外に出たがるからもう出すんです。っていう人いるんですよ、はいはい。でもこれもやっぱり人間が諦めるからいけないんです。はうん。 出たい出たいってこうしても人間がダメってでそれを半年間続けたら猫も諦めてくるんですよでそれがそう2年続けたら猫がもう外が怖くなって出なくなるこれもう本当にもう人間の方が諦めてでもうしょうがないってんなもう出ておきっていうふうになるからダメなんでそこは根気よく「もうって。 ダメはダメで通してほしいです、えー。外は危険がいっぱいです。例えば、はい、交通事故で死ぬ猫も本当に多いんです。ですね、うん、あの松山の場合もう何年も前なんですけど、ちょっと調べてみたら殺処分される数より交通事故で亡くなっている猫の方が多かったんです。その数には私も本当に。 びっくりしたんですけど殺処分数と交通事故で死ぬ子が同じなんてちょっと思わなかったので、まあ、そのぐらい本当に多いですもう何千匹ってことですよねはいでなのでもう外は危険がいっぱいです外は NG ですはい、で、はい、病気にもなりますエイズ白血病猫エイズ猫白血病ですけれど人間にはうつりませんけどやはりあの 白血病は感染力が強いでですのでそれとどうしてもあの発症すると早死にをしてしまいますからせっかくね可愛がってる子が外に出て、えー、出入り自由にしといて病気になって帰ってきてで短い命になってしまったっていうことになるととてもかわいそうで後から後悔しても本当後悔先に立たずっていうことになりますので。あの オスは妊娠しないから虚勢手術しなくていいっていう人もいるんですけれどもオスこそが近所迷惑なのであの妊娠こそしませんけれどもスプレーっていう臭っさいおしっこみたいなのをあのもういろんなところに自分のここは縄張りだっていうことでテリトリーを広げるためにどんどんあのスプレーしていくんですよ。 でこのスプレーの匂いでご近所からの苦情がきます。で、ご近所トラブルをあの避けるためにもオスはあの挙生手術をぜひお願いしたいと思います。100% 予防ができるというものではないんですけれども、まあ 90% 近くぐらいスプレーあのやめるようになりますので、これは絶対大切です。はい。あと、あの悲しい命を増やさないためにもね。 は い, いは絶対、はい、あの外に出て、のらちゃんのメス猫に妊娠させる場合があります。それ結構多いので、飼い猫があの野良猫を増やしてますので、気をつけてください。てください、出さないで。猫は。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。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 えー、っと毎日の食事の世話やトイレの掃除が面倒っていう方いますねはい、はい、もうこれトイレにうんこがモリモリになっても気にならなくなっちゃってる人いませんいます、ね、おしっことうんちがもうぐちゃぐちゃになって固まってるんです 信じられない。はい。それ猫ちゃんかわいそうですよ、ね。かわい猫は清潔好きですから、綺麗好きですからね。もうちゃんと、あの掃除をしてあげないとダメです。一日何回ですか。一日に二回かな。朝と晩、うん。はい。ね。だいたい、あの食事の後にトイレするから、だいたい二回。はい。で、まず、まあ、あの。 気まぐれにトイレすることもありますので、うんちがあったらもう即片付ける。はい。掃除をしない人は NG です。はい。はい。すると、毛が飛ぶのが嫌。毛はもう気まぐれですから。<笑>はい。あの洗濯物に毛がつくのなんて考えられないっていう人は、もう最初から買わない方がいいです。いでいはいでい。まくります。<笑>はい でいたずらに腹が立つあの冷いだりとかうんソファーに傷つけたり、はい、壁紙もはぐんじゃないのとか、うん、ですごい言われる方はもう、うん、猫を飼うの向いてません向いてません一言いいですかはいソファーは爪凍ぎです<笑>ソファーは巨大な<笑>爪凍ぎです<笑><笑>で笑い飛ばせる人じゃないとダメですねそうですはい<笑>はいわかりましたはいで。 まあ、噛んだり、うん、猫パンチが許せない。もう、傷つくのは嫌。あちこちにね、お互いをね。見えますよ、ま<笑>ねまあ。このぐらいな傷は、ね、傷のうちじゃない。<笑><笑>で笑い飛ばせる人じゃないと、ダメです。はいはい、<笑>で、家族が反対している人。あこれは、やっぱダメですかやっぱダメですね。 まあ、お前がそういうんやったらもう買うかぐらいなお父さんは猫がぴょんと膝の上に乗ったらもういきなり猫ファンになるんですよ。<笑>そういういことが多いんですね。多いですねお父さんが反対してたのに今一番お父さんに懐いているとかそういうことがあるのでまあそういう微笑ましい程度 の, あの反対意見だったらいいんですけどまあもう絶対反対って言われた場合はもう。 無理をしないでください質問多数決で大人数が賛成してるからっていう場合はもうダメです全員が賛成しないと無理ダメですはいただいまお家古くなっちゃったね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 にお願いします私たち今30歳ですからプラス20で50まだ私たちは ね, ねまだ大丈夫なんですが、はい、60とか70とか買いたい気持ちはわかるんですけど、はいはいはい、ちょっと ね, ちょっとね、うん、あのでも最近よく言われるんですあのどっちがさっき行くかも行くかわかんないから諦めますって言ってくださる方にはお話がしやすいです。うん うん、<笑>そういう方はやっぱり10歳ぐらいの子を 買, い買ってもらえませんかっていうふうなあ姫猫さんでは大人猫ちゃんもいますからねはい、はいうん、あのお見合いいつでもできますので<笑>、うん、あの結構もらわれてるんですよああ本当ですか大人猫ちゃん大人猫がいいですよ 落ち着いてますからね子、はい、猫こそいたずらしますからね、うんうん、ある程度落ち着いたら、いたずらも少なくなくります、ね、猫ちゃんを見取ってから、自分も召されると、はい、いうことですね、はいはい。やはり経済的に余裕のある方じゃないと、あのお金かかります、うん、初診料が1500円ぐらい。 で病院に行くたびにあの最新料が 1,000 円で飲みだ肉除が 1,500 円で血液検査っていうのが猫エイズ猫白血病っていう病気があるんですけどこれは買うに至ってはやはりしてたほうがいいです。うんうん、で、あのー、これでエイズとか白血病っていうことが分かったとしても発症しなかったらあのストレスを与えずに育てれば。 あの十年十五年生きる子もいるんですよ、うん。確かに猫白血病の方がどうしても短命ではありますけど。猫、うん、エイズは本当に十年十五年生きている子知ってますので。はい、はい、あのショックを受けずに、はい、あの大切に買ってあげてほしいです。ストレスをかけちゃいけないんだなってことがわかりますので、検査は一応してください。はいはいうん、で、あの今とても多いのが。 二匹目三匹目を考えているという方が多いんですよでそういう二匹目を探しに来た里親希望者さんというの多いので新しい猫を迎えるにあたっては先住猫ちゃんの血液検査も必要です、うん、で, でないと新しい子に病気を移す可能性がありますので新しく受け入れる子の血液検査も必要ですけど先住猫の 検査もしてください、はい、でワクチンも最初の年は2回必要です。すごいだと 7,000 円って書いてますがはいあの5種類の混合でだい 7,000 円ぐらいです。うん、これも2回ですか初年 の,、はいはい、であの6種とかもありますので病院によっても違うんですよあの置いてるワクチンが。はい、で, ですのでちょっとあの病院に相談してもらって。 2回目2回目、打ってください、はい、で, で、えー、その後は毎年1回ですかそうです1年に1回で、うん、はい、はい、分かりましたで猫ちゃんオスの虚勢手術がたい1万5千0 0円、はい、でメスの不妊手術がだい2万5万五千円これは生後どれくらいにすればいいんですかオスは6ヶ月。はい でメスは七ヶ月か八 ヶ, ヶ月後になります。ま、う、あ、ん、一緒に一回でいいですからね。そうです。はい。はい、で、あのー、最近二匹一緒にもらってくださる方多いんですけど、オスとメスのペアを飼われた方は妊娠しちゃいますので、なのでもうオスの方が早くできますから、オスを早く手術してください。知らない間に。 ね妊娠してたら大変ですので、はい、はい、その時期もちょっとあの係りつけの動物病院の先生に相談なさってください。ということで、えー、まずお金に余裕がないとやっぱ猫ちゃんは飼えないことですね。はい、初年度だけでおいくらぐらいかかるんですか？だ、はいたいあのオスでまあ四万円近いですね。はい、でメスで五万円近く。 もう 即, 入りますので即5万円いりますはい、はい、ですのでやっぱりゆとりがないとで猫ちゃんはワンちゃんに比べて年を取ってから病気になる確率が高いんですよもう腎不全で亡くなる子とても多いですしで肝臓がねあの悪くなる子も多いの で,、はい、で10歳過ぎるとかなり病院がよい 多くなったりします高齢猫になってからお金かかりますのでそれをちょっと覚悟しといていただいてあの若いうちから猫ちゃん貯金をお願いします猫ちゃん貯金っていくらぐらいしとけばいいんですかいくらかかるでしょうね最後だけで10万はいくなと思うんですけどいやいやそんなもんじゃないと思いますよ うん、あの入院とか、ねあですね、点滴とかあのしたりしますからね、入院費がだいたい一晩で4000円かかりますから、ね、10日で4万でしょ、うんで、それにプラス薬代がつきますから、もう1回入院したらすごいことになります。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 あの猫はマイペースです、はい、マイペースの猫に合わせられる人犬みたいにいつもわって来る猫ちゃんばっかりじゃないですからね、はい、ツーンとしてたまにデレみたいいな子もいますそうなんですずっとツーンの子もいますはい、はい、<笑>なので甘えてきたらベタベタに甘やかせる人、はあ、で, でもあのキャットタワーの上に上がってもう放っておいてってなったら<笑> もう放っておいてください。ここでこうちょんちょんつついたりしない。いちょっとでも怒ってる。怒ってます。ごめんなさい。<笑>怒ってますね。は, い、はもうそっと。そっとしてる。はい。できる人。はい、で何より猫に寛容な人。おおらかな気持ちで接するってことですね。そうですそうです。はい、もう物を落として割ったりソファーを引っ掛 か, かれても猫だから。<笑> 仕方がないって言って笑って許せる人<笑>、はいうんはい。全然怒らない人。怒らない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 今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援していますどんなに忙しくてパソコン売ってて、はい、売ってる時にそこににゃんってパソコンのキーボードの上に座ってもだめよって、はい、優しく<笑>全部消去されても <笑>, 笑って。 許せる 人, せる人<笑>もうって言って許せる人<笑>あるあるはい<笑>でそれを愛おしいと思う人ええー、それは達人の意気ですよ<笑>でもあのまあ全部小呼吸されたら腹立つと思いますけど<笑><笑>キーボードの上で邪魔をするんは愛しくないですか<笑>しょうがないなって感じ可愛くないですか、うん、かわいいでしょうわいいうわっと思うことあります、ね<笑> 好好ききでですすよね、うん、好きですね、うん、なんかの物を借ぎてペンとか動くのもすごい好きですし読んでる新聞とかも好きですよね好きですなんか広げるとそこに来る愛おしいですねおしいですね<笑><笑>はいであの「猫のソアのために時間が作れる人」これもあの食事トイレ掃除病院への これら全部時間の作れる人は い, はい、うん、ま あ, あの犬に比べたら時間は少ないと思いますのではいこのくらいのことはできないとダメですし、はいはい、であの20年間の猫と一緒の生活を考えられる人20年間か、まあ、私は30歳ですからはい 十分ですよね、はい、ただ60歳とかになるとちょっとね考えますわねそうあの車の運転をして通院できるかなとかね、うん、85歳になって運転ちょっとね、うん、免許返しちゃってるかもしれないそ う,、うん、そうかもしれないので、うん、まあそのあたりのこともちゃんとねあの息子さん子供さんがいらっしゃるような方で連れていってくれる人がご家族にいるというような方だったらいいですけどね